じゃねえか。合流ゴリオか。面倒な奴に会っちまった。ああこの島村高校副番の山田様をゴリオとは、いい度胸で。今日はお前の熱苦しい顔なんか見たかねえんだ。俺のことはほっといて、どっか行けよ。だとてめえ。今ここで俺と勝負しろや、来れうん。えないか。 島村高校番長大竹正弘島村の猛獣と言われ喧嘩は強いが女にはからっきし弱い曲がったことが大嫌いな古風な男であるドライしたんやいつものお前やってるら山田の勝負受けてやるが今日はそんな気分じゃねえだけだ さては、噂で聞いたあれが原因ンか噂だと黒親連合とモメトらしいやなケオ大竹、お前黒親連合知ってんのか知っとるもなんもこないだわしもぶっ飛ばしてやった連合の下につきそしたら怪我せんでスムーざザやったなついつい ブチ切れてもうたわ<笑><笑>お前らしいなどうせお前はしゃばいからレコーデ入れてくださいとか言ったんだろいくらおったってお前の相手なんかしてやんねえよ こ, この野郎やめなちょっと黙っ取れははい 心配いらんやろけど一応用心しとけ聞いた話やけど都心の方のバンカクラスが大勢加わってかなりの組織になっとるらしいからなおいおいいつも敵対してる俺に随分と優しいじゃねえかんわしとお前の喧嘩はお互いを認めようた上でライバルとして戦おうとるか 国信連合の考え方はわしらとはちょっと違うらしいな あ, あ大竹お前も気をつけろわしは誰が来たかて負けへん何言ってやがる俺に負け越してるじゃねえかおい12勝12敗26分けで勝敗はついてないはずやろが<笑>そうだったそうだった 悪い悪いなあわし考えとることがあってなあんなんだ実はなわしとお前で大竹さん時間ですよ早くしないと間に合わないっすよはいコンやった話の続きはうちの学校でな まあ、山田みたいな血の気の多い奴らがおるけど、お前ったら問題ないやろ。ほな、島港でな。